演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いしますはいこちら業務スーパーの業務用味つまみを食べたいと思いますこれで1キロなんですけどうーん牛乳パックゼリーとかと比べるとあんまり迫力ないですねっていうのはすぎか。クッキーがは何しうんでこんな感じになってます いつまでかーどんな感じなんだろうではん通常だと黒豆とかかけるんでしょうけどちょっと用意できなかったのでこのままいただきますあれ物足りないかなーと思ったけどこれだけでも本当に美味しいですねそのままパクパクいけちゃいますねこれはいこちら 裏側にこういうアレンジレシピとかも書いてるんですけどもうそのまま食べても本当に美味しかったですこんな表情飽きるかなと思ったんですけどシロップの甘さもさっぱりしていますし寒天自体はあっさりとして味がなくまあ味がないっていうのがいいことなのかどうか分かりませんがあっさりパクパクと食べることができてとっても美味しかったですしかもか煮つまめの寒天なのでカロリーも低いこれだけたこの 1kg 全部食べてもまあ普通はそんなことしないとは思いますが4 3 0キロカロリーですからね まあ、ハローリーだけ気にしても他の部分がオーバーしたら全く意味がないのですまっさりといただくことができましたのでこちらの提出トさせていただきますでもまだもうちょっともったいないなというわけで続きましてこちら日光伝統の味あんみつを食べたいと思いますこれも業務スーパー商品ですねこれの中大体この袋の中にただこういうのが入っていてこのあんみつあんこ黒蜜が種類3袋ずつ入っていましたね 一袋あたりで食べてるんですけどもお気に入りはここに全部一まとめにしてますではおーこれも美味しそうだないただきます黒蜜と果物の酸味が入るとまた変化があっていいですねそのままでも美味しい混ぜても美味しいって本当にいいですね <笑>やっぱり黒蜜の甘さやあんこの甘さフルーツの酸味などが加わっているので先ほどの煮つまとはまた違った美味しさがありましたねでも寒天のプルプル食感はこちらも美味しかったです甘いのがいい味の変化を楽しみながらこちらの方がいいですねまあ一気に食べるのではないかと で, すでこちらはそうに出しておいた話ですよねこちらの点数をさせていただきますうんでもまだちょっと足りないなというわけ こちらの日光豆缶を食べたいと思いますこれも日光なんですねこちらもこんな風に中に三種、3,4 袋が1つずつ入ってますねまあ、この小ささですからね3つも4つも入ってはいませんねでこちらはあんこではなく豆なんですねほら見てもらったら分か る, へ ん, 分かるんですかあんこだあんま違ったんですかねというわけでこのお豆さんからいただきます これはちょっと思ってたのと違うなうんまずいってわけじゃないんだけどなうん、えー、豆の食感はしっかりあるんですがっ思っていたのと違って甘さ控えめでちょっとそれと野菜系のちょっと苦みがあるというか苦味でもないかなっていうようなそういう味でしたねなのでちょっと豆の風味が 強すぎて甘いものを想像すると悪目立ちしてしまっているような感じがありますね。なので、自分はちょっとさっきのあんみつの方は良かったかなと思います。まあ、やっぱりあんこの方がお読みには合うのかもしれませんね。というわけで、ちょっとイマイチな部分がありましたので、こちらを添えさせていただきます。うーん、このまま終わりたくないなというわけで。こちら反転くじ餅を食べたいと思います。 これも和風ですね中にはこんな風ふ、まあ、これ白い袋にくず餅黒蜜きな粉がたっぷり入っていますこれもアンん腸のあん蜜と同じで3つずつですねあ本来なら切り分けるとか書いてありましたがんでかいわらび餅みたいな感じなのかなそれでは食物繊維もたっぷり取 れ, れ, れそうですねではいただきます うん、わらび餅に比べるとちょっと弾力は弱めでもうちょっと食感欲しかったなと思ってしまいましたね、まあ、そもそもわらび餅にはではないので比べるのは違うのかもしれませんが黒蜜やきな粉との絡みはとってもよくて美味しかったですきな粉なのでちょっと香ばしさもあって 甘, みとはまた違っ甘さとはまた違った美味しさがありましたねでも自分はやっぱりあんみつの方が好きだったかなということでこちらは こちらの点数とさせていただきますいやー、業務スーパー、プルプルマス、<笑>まあ、甘味も美味しかったですね、もっとは、いろんな種類出てくれないかな森林浴、木曜日からぴったりは、確かに木が入ってますからね、ご視聴ありがとうございました、コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。エンブ